どうもです、えー、今回やっていくのは第7号車ってゲームで、えー、とじゃあ早速始めていきましょうこのゲームなんか中国で作られたゲームらしくて結構有名なんで知ってる人も多いかもしれないですなんかめっちゃ泣けるらしいしめっちゃ泣けるらしいです、えー、こちらは第7号車でございます一方通行の旅行列車でございますこちらの列車 は, プ ラ, イベートはプライベートな指定席と道のりの風景が有名でございます そこから終点の絶景はまだ公開されたことはなくさらに人を引きつける魅力となりましたそういう理由もありまして切符の値段は非常に高いものになりましたほ、えー、高値にもかかわらず乗客は絶えませんでした過去形やねんなこれは関係あるんか知らんけどお女の子が一人座ってるわーなんかめっちゃなんかなんていうの背景のさこの白い感じ 微妙に光が差し掛かかっってる感じとかめっち ゃ, おしゃれや、ね、赤いバラがあるなんやろ、えー、それは列車が古いや、えー、出来が悪いとかではなく、えー、乗客の旅の雰囲気を楽しませるためにわざとそうしてるだけですそれに、えー、発車した時から気づいたけどこの両車両には一人の少女しかいないおこの帽子かぶったこれ、えー プライベートな列車だから一つの車両には一人の客しかいないだがその少女はそわそわしているようになんかあったんかなええー、一人旅だからなのか少女は不安そうに外の窓を見つめている私はゆっくりと近づいたこんにちはうーん突然しない人に話しかけられたら怖いやろな少女は少しびっくりしているようなまあそうやな でもすぐ私の声に反応したお優しい女の子でよかったねえー、めっちゃかわいいめっちゃかわいいやばいあーいいなめっちゃいいわこれあ こ, こんにちはここに座ってもいいかな新手のナンパやろこれ<笑>どうぞえー、ちょっと待ってこれ話どうなっていく全く予想できへんねんけどえー、少女の向かい側の席に座ると 私は少女の方に目を向けためっちゃ可愛いあこのバラの色めっちゃ綺麗じゃない、えー、少女は緑の春服を着ていて小さなカバンをかけている、えー、大して物が入っていないそれ以外の荷物は見当たらないえー、この荷物だけで来たってことどうやら少女は旅のために十分な準備をしてないよそやな普通やったらトランクとか えー、当たり前の事実だが、切り口としてはそれをまず聞いてみた。そ、そうです。それだけ。<笑>少女は言い終わってハっとなった。あの、あなたは、車掌さんですか<笑>んああ、違うよ。そうですか。この車両って、えー、終電までどれくらいかかるか知ってますかあ、それも知らんのか。だいたい5時間くらいかな。5時間 少女はそ う, うなずくと、えー、窓の方を向いた手首を触っていたなんか重要になりそうだ大体、えー、いい半分を超えた時に切符の確認が行われるからそれでわかるんじゃないかな少女は 私, の目を私を見て驚いたような表情をして切符持ってない大丈夫か切符持ってるかおっちゃんのあげようかほんまに。 そのような一等車だと切符の確認はないと思ってましたあーそれだけか持ってんのかなそれはよかったそこは安心していいよ、うん、大丈夫大丈夫安心していやかわいいなこの子え手首をじっと見つめていいなんでもし退屈だったら話でもするちょっとナンパ始まってんけどこれ泣けるゲームじゃなかったんだ<笑>少し予想外だったが だったか、えー、少女はパッと顔を上げて微笑んだおめっちゃなんかびっくりしちゃってるけどあごごめんなさい<笑>なんで謝ったいやいや別に大丈夫ですよそんなあの全然気にしてない家族以外の人と話すものだから久しぶりになんか俺に似てるなもしかしてあれかな結構部屋であのゲームとかするタイプの人 かわいい子だな。おこれは俺と一致したな、ね。お主人公は分かってるやん。そうそうそう、ほんまに。うん、じゃあ何を話そうかな。よかったら君の 話, せ話を聞かせてくれないかな。おやっぱ女の子はねあの、話するのが好きやから。やっぱこういう切り口はいいと思う。えー、君の小さい頃からの話。えー、少々失礼かもしれないが、私は人の話を聞くのが好きでね。話し方おじいちゃんみたいな。<笑>あ、はい。 いやでもいいよ、この切 り, 切り口いいよ。ではあなたのお話は私平凡な人生さ。中二っぽいけど大丈夫。そんなにつまらないことはとうに忘れたよ。<笑>なんか、いや逆にかっこいいかもしれへん。このセリフ逆にかっこいいかもしれん。明日友達に言おう。え、そんな、不公平です<笑>。うん、確かに、確かに不公平ですね。ねすいません、話します。多分話します、ね。少女は少し落ち込んだが。 すぐに何かを思いついたみたいでええー、笑, 笑顔をこちらに向けたではあやばいこのし草さいいな答えを当ててみてください<笑>答えを当てるえ質問したなんか質問しましたっけ少女はあちょっとわからんないんかまあ意地悪っぽく笑った二つの問題え質問したっけ 私は記憶の中を折り返した1つ目は確かここに座ってもいいかな<笑>ちょっと待ってこれの答えまだでしたかまだですかお姉さんああ一人旅かなんかああなるほど正解です一人旅をしています小さい頃からあまり友達がいなかったのでもうやばいなんか自分を見てるみたいは。わあー小学校の時な友達がいない 最初の質問です私はなぜ友達がいないのでしょうか<笑>それちょっと分かんないですねすみませんあー分かんないですねちょっと自分も友達いないんでちょっとお互いそれは知らないといけないことかもしれないですねうんもし答えを当てたら私の話を教えますええー、難しいええー、ちょっとそんなもったいぶらしいちょっと言ってくださいよ 面白いゲームかまあまあまあまあ。暇つぶしにはいいかもしれへんな。少し付き合ってもいいか。えー、何やろわからへん。あ、セーブ ?OK。何これステージ1。では、もう一度繰り返しますね。はい。小さい頃からあまり友達がいませんでした。小さい頃からあまり友達がいませんでした。 えー、少女の問題に答えるために積極的に質問しましょうあこういうゲームなんや黒い枠はプレイヤーのアイコンです方向キーで、えー、移動できますーキーワードだと思われる言葉のところに決定キーを押してください言葉の色が変わった時その言葉はキーワードだということを表示します えー、もう一度決定機を押すと質問の画面に入りますええー、こういうゲームなのうわーこういうゲーム初めてやなこんなゲームあんの ?OK やっていこう友達がっていうかさっきあれやな説明画面で友達っていうのがあの色変わってたからまあこれじゃん、ね、多分これや OK、ね、とりあえずまあまあまあここはアンパイに質問を投げつける画面では以下のパートに分かれております 動物何これ、えー、シェイクしている内容は選べる質問疑問となっております、えー、黒い枠はプレイヤーのアイコンです左のハテナマークを投げるアイコンです、えー、右戻るアイコンで決定をしてキーワードわめっちゃ難しいちょっと待って複雑すぎ茶色い部分はプレイヤーが移動できる場所です はあ、なるほど。ちょっと難しそう。まあ、100分は一見にしかずやし、もうやっていこうか。ちょっといまいち意味わかってないんだけど。まずアイコン投げるアイコンに向かって決定機を押すことによって、アイコンを枠の中に入れることができます。はあ、わあ、難しいな。いけるかな、これ。丸、そして、あ、丸、丸は関係ない。えー、アイコンを入れた状態で質問のそばへ移動し、 えー、決定機を押すことによって質問できます。OK、ゲット。ああ、そういうことか。これでいろんなジャンルが選べんのか。で、どの質問しますかってことやな。ちょっといきなりした幽霊とかって怖いねんけど。じゃホラーゲーム無理やからな、ね。OK、ここ行こうか。人間友達って人間のことか。えらい質問来たな。あの<笑>、その質問おかしくないですかおかしいですね。すいません。おかしいっす。 そりゃそうだな一般的に友達というともちろん人間のことだそりゃそうやえこれだけちょ他か行く小さい頃からとかとええあと何やろう友達だけかな今回あいませんでしたなんか反応した自分のせい他人のせいちょっと怖いな え、でもいきなりそんなさ、自分のせいでしょとか言ったら、それは嫌われるやん。ってことで、他人のせい。他人のせいで友達がいないのか。めっちゃ失礼やなん。ち、違います。いや、本当にもう一発殴ったってください、こいつ。みんな優しい人ばかりです。おいいとこで育ったんかもな、この人。OK。も, もう一個同じ質問しようか、じゃあ。えー、っと、自分のせい。 こんな問すせえやけどな。友達がいないのは自分のせい。てんてんてん。はい。ああ、なんかこうやって自分を追い詰めるタイプの人なんかな、この人は。少女はうなずいた。なんかもうちょっと、うるっときたわ。な, なんかわからへんけど。友達がいないのは私自身が悪いんです。ああ、なんか。ああ、増えた、なんか新しい。 えー、一定もしくは特定の質問をしたときにえ少女の会話の補足説明をする場合がありますキーワードをどんどん聞いていきましょう今私が悪いんですって言ったからちょっと私自身っていうのを選んでみようかこれいけるんじゃんあ無理これは無理なんかちょっと友達のやつで他の質問しよう 友達がいないんですよ多分上の動物っていうのはもしかして友達って動物のことみたいなこと言うと思うからまた同じ質問になっちゃうんで幽霊とかいけない言ったらなお前稲川淳二かってなっちゃうんでちょっとおもちゃちょっと可愛くおもちゃでしょうかうん違いますおもちゃは付き添ってくれるけど話しませんからうーんなんか正当なツッコミをされたな た自分自身のせいです。これなんかありそうで。あった、やっぱり。私が悪いんですって言ってたもんな。顔、性格、失礼すぎるやろうな。<笑>あ、まあ、性格はまあまあ。やっぱよくあるから、そういうのは。性格とかな。自分の性格が悪いからとか、よく言う人おるから。これかな。ごめんなさい。私、暗いですよね。うわそんなこと言うなよ。暗いって悪いことじゃないって。 そそれは絶対にないそう絶対対にになないいうよこんなふんわりとしている性格は逆に友達が多そうに見えるそうそうそうほんまにそのとりふんわりしてるもんねいい性格だよそれちょっともうちょっと聞いていきたいなこれあとない顔は失礼すぎる病気とかなちょっと聞きづらいよな家庭家庭ちょっとまあ家庭行く前に病気 これにしようか病気にしようか何か病気でも病気ちょっと違うけど近いですどういうことやえなんか反応したあ女の子の写真何ステージクリアなんかしなきゃクリアしたちょっとずつなんか深刻になってきたよなあセーブしとこう うわなんかめっちゃどんどん引 き, 引き込まれていくわこのゲームどうやら聞き出せたようだめっちゃ彼女疲れてない少女はうなずきながら不安そうに両手をあおっていく少し時間が経ちようやく顔を上げたあの私小さい頃に交通事故に遭ってえ目が見えなくなりました 嫌なことを思い出させたあ今は見えてんのかな多分もう過ぎたことですがクやなんか先からさ手首を見つめたとか言ってたから今は見えるのクソやな今直太 っ, って言ってるしたまたきをした、えー、人を魅了できるような深い色だっおいいこと言うな、うん、確かにめっちゃ綺麗なれいもと元々あまり、えー、人付き合いがいい方じゃないから 目が見えなくなった後、距離がもっと、わあ悲しいな変わろうと思いました、うん。うん、変わろうとすることは大切やな。こんなんじゃ、えー、何をしても他人の助けが、ああ、必要でした。確かになだから、友達なんて、到底無理なことでした。結局、両親以外に、誰も私と喋らなくなったの。うわあ悲しい。手術とか受けなかったのか。 しました。でもおかしいんです。おかしい。何がおかしいんですか。ええー。反応。でも毎回手術した後に、激しい拒絶反応。拒絶反応。なんで。どれだけ手術をしても。同じで、それにお金もだんだん。私は諦めました。ああ、拒絶反応。なんで。 そんななな深刻な顔をしないでくださいうわーなんか作ってるよなこの笑顔いやーそんな作り笑顔やめてくださいよ本当にもっとさもっとなんかね本当の笑顔を見せてくださいよ強調してることに気づいた顔が続きが聞きたいなら表情を変えてくださいねはい変えますやっぱスマイルでいかんとスマイルって叱られたような気分で私は思わず笑ってしまった<笑> 続けてくれ目が見えないのは不便だけどおっチャプター2になった彼女は彼の声が聞こえた目が見えないのは不便だけどしばらくしたら慣れましたでもその、えー、他の人の迷惑をかけたくありませんでしただから慣れた後でもあまり人と話しませんでしたあずっと一人なのかでもなんかわかるような迷惑かけたくないっていうのはめっちゃわかるわあーなんか俺もそういうとこあるかな、ね めっちゃなんか感情移入してしまうなこの女の子どうせ一人でも大勢な人がいても私には見えませんからあーあー悲しいな苦笑いを思い浮かべ鬼が笑いを浮かべた年を取った後でもうずっと一人だよ<笑>厳しいこと言うなこのっちゃんはいいやその「はい」っていうのをやめましょうよ 私もそう思い始めました。おちょっと今変わろうと思っていですかおきっかけがあった。1年ぐらい前に、父の仕事が原因で、私たちは引っ越しました。ああ、引っ越しか。あの日、私は1人で、えー、新しい環境を見回ろうと思いました。1人って危なくないでも、俺もよく1人でな、俺も引っ越したことあるけど、その時も1人で見回あった慣れないといけませんから。 ああ確かになずっと人を頼るわけにはいきませんいやでももうちょっと頼ってもいいかもしれませ ん, んでも本当に強い声だと思いますでもやっぱ一人じゃダメでしたあああかかたか階段をああそっかこの時まだ目見えてなかったから私 は, 首は外しました頭の中を真っ白で気づいている時にはすでに柔らかいものの上に倒れていました柔らかいものって 家の前に置いてあったゴミとかゴミとかじゃないだろうち違いますよえ物事をいい方に考えましょう<笑>ロマンがありませんよめっちゃ言われるなすいませんもうちょっとロマンチストになりたいと思いますああすまんちょっとリアルすぎたねえーそうだな長年の習慣ってやつかな<笑>じゃあロマンを加えてそのやらかいものは人間 なんか人間で言い方う。読むよ、男の子とかさ、なんか科学じゃないんだから、はい、起き上がろうとするときに大丈夫という声が聞こえました、優しい声でした、えー、頭に伝わる吐息を感じました、おお、なんか恋が始まてそう、頬があふなくて、あ、やばい、え、めっちゃかわいい、おー、いいっすね、そしてその人はそっと私の体を起こしてくれました、超ジェット えー、さっきはごめんね。怪我しなくてよかったよ。ってその恋の持ち主はそう言いました。自分が転んで人に ぶ, 人にぶつけたのに、えー、相手が先に謝るなんておかしいですよ、ね。<笑>確かに。おかしくないよ。世の中にはいい人がいっ、あーいいこと言うわ。おっちゃんいいこと言いますね。私のように。ふ<笑>嘘じゃないか。まあいいや。続けて。 私は、えー、彼にわ私のほうこそごめんなさい。人と話すのは久々だから謝、えー、危うく謝る言葉を忘れそうになりました。相手は心配そうな声で、えー、今朝引っ越してきた人だ。え知ってんのなんで私はうなずきました。そしたら彼は床に落ちなくてよかった。えー、今度、階段を降りるときは気をつけて。 でもあの時は焦 っ, ていました焦ってしまって謝ったらすぐ手すりを頼りに降りていきましたまあでも分かるかなとの気持ちなんかなやっぱ急に人に話しか け, ると話しかけられたら怖いから彼は私の目の前に回ってきて足を止めました目あえ気づいた彼はちょっと戸惑いました何を言おうとしたのかすぐ分かりましたあ気づいてなその時。 普段出かけるときも周りからひそひそ何か言われている声が聞こえますからうわ悲しいないや本当に頑張ってきましたね本当に、えー、人間は障害のある人を見るとまるでエイリアン を, を見るような反応をしますから悲しいなあうなだられてしまっ た, しまったじゃあ当たったのかいいえ当たりませんでしたおお 彼女は笑ったなるほど彼は少し考える素振りを見せた後よかったら周りを案内しようかと言いました、えー、何も返事しないのに<笑>もういやでもなんかこういう人ないいかもしれへん な, いなこういうこういう消極的な人いやいいかもしれない手はとても温かかった 目が見えなくなった以来、初めて家族以外の人のぬくもりを感じました。ああ、よかったなー。す、え、べ、ー、ては突然起こった出来事だけど、あの手を離す気にはなれませんでした。相手はただの見知らぬ人、えー。信じられる気すらわ か, からなかった、ね。うんきっと突然他人の触れ合いに緊張したんだろう。うん確かにな、緊張するよな。異性やなしかも。 でもその中、えー、何とも言えないような表情が混じってきました。どう一人でいるよりも誰かと一緒にいた方がいいだろう。うわー、なんかめっちゃいい人、その人。なんか下心なかったらいいけどな。彼は下の階に、えー、住んでいることを知りました。彼は、えー、あ、下か。18歳。私よりも1個年上です。あ、この子は17歳 すごいな17歳で1人だっかよし彼喋るなおじいちゃんみたいなこと言ってて私はいつも彼のところに行きましたおーこれはいいな恋の始まりかな邪魔になるかもって思ったけどいやもうそんなん気にしなくてもいいですよ彼はどうせいつも家にいるしね<笑>って言ってくれましたいいななんかこういうとこも合ってるんじゃないこの2人ちょっと待っておかしくないはいいつも家にいるって あの年だとあっほんまや学校はあ学校は大丈夫彼ははんて言ったえへ、ー、へ当ててみてくださいあー気になる気になるよー気になるわあーオッケーじゃあとりあえずこのステージ2ここ終わったら終わりにしようかなオッケーやっていこう原因はわからないけど彼はいつも家にいました なんやろう、彼が重要原因わからんもんな花びらあ花びら見えます<咳>答えが出ない場合か<咳>おー一つの質問では直接かないわ、うん、一つのポイントを手に入れた時花びらは枚なくなります 全ての花びらが な, あーなるほど花花びびららめっちゃゃゃおしゃれじなない花びらがなくなったらクリアってことあ彼いきなりヒットしためっちゃおしゃれやなあ趣味聞くんはいい趣味聞いたらもっと仲良くなるから趣味聞いていこう普段何をしてるんだ読書が好きな人です私の知らないことをいっぱい話し知っていますそれ以外はよく私を外に連れてくれますああいいよな 俺も引っ込み試合やからなそういう人が必要かもしれない一人の時も散歩するかどうか分かりませんが読書に散歩かいいなでも読書嫌や か, らいいかな<笑>うん確かに物静かな感じがするオッケーもう一回行こうか外見あんまり興味ないねんな<笑>まあいいや聞いていこう多分全部聞かなあかんのじゃんかな 外見はどんな感じてんてんてん。待て。私はバカが。あ、やっぱあかんかった。ごめん。き気にしないでください。いや、ああ、そういうことか。目は見えないけどイメージはできます。そっか、目見えてなかったんか。優しい人だからきっと悪くないルックスを持ってる。まあ、そうしとこう。そういうことや。うん。そう、そういう考えが大切っすよ、やっぱ。あの、え、えっと、うん、もうわかった。 いえいえ、あの、とてもかっこいいです。本当です。<笑>あ、わかった。だが私は一つの疑問を抱いた。あれ今は見えるよね。うん。じゃあ、あの、あーやばい。これは複雑やぞ。これは複雑。それは後にしてもらえますか。うわ、もうなんかしびれるな、この会話。ゾクゾクするわ。なんかこの、なんていうの、ったあかんとこに、 入っていく感じがゾクゾクする OK これ次最後かな性格これ重要やんな多分優しい人やからなうんすごく優しい人温かい感じがしますそれ大切やんな大切う言葉だとうまく表現できません<笑>じゃあ私はどんな人かな関係あるかいそんなも関係ないやろ今 ああもう言わなくていいっすよ、全然。あの、言わなくて大丈夫です。うん、無理にはしないよ<笑>ああ。もう、いいよ。その答えで十分です。あと何やろ家かな家が反応してる。<笑>自分の家庭構成、他人の家庭構成重たさやな。どうしよう。自分の家、ちょっと聞いてみようか。 でもこれ全部結構やばい や, やばそうな話やから少女が住んでいる、えー、家は彼の家なのかてんてんてんえそれは考えも見なかったことですねでも多分彼の家だと思いますああそれもわからんのか OK 次他人の家、えー、少女は 他の人のの人家に住んでるのか親戚の、えー、家で居候をしてたりとか違うと思います、えー、この1年間親戚がいるとか聞いたことがありませんかふん独り身<笑>その年で独り身っていうの重いよなすごいよな高校生じゃないまだ18高校生やないかえー、あ少年か少年は誰と一緒に住んでるの彼の両親です あ、両親と一緒に住んでる。ああ、お、新しい文章出てきた。両親やね。次、両親がキーワードやと思う。ここちょっと複雑やな。仕事、うわ夫婦の関係。全部結構シビアやな。結構仕事聞くんで失礼やな。まあまあまあ、聞いていきましょう。全部失礼やからな、ここ聞いた<笑>まあ、性格ぐらいありますけあ、よく分かってないな。え やめた。なぜええ、でもまだ年齢的40、50ね。これ結構なぞいよな。あ、花びらが消えた。これ複雑やな。ちょっと夫婦の関係いく前に性格いこうか。どんな人彼と同じように優しい人たちですよ。ああ、いい人たちなんや よかったよかった。じゃあ最後、関係。まあいい人たちやったら関係もいいんちゃう夫婦の関係。両親、離婚してないよねこのおっちゃんマジで失礼やな。ズバズバ言っていくな。してませんよ。とても<笑>ラブラブです。40、50でラブラブか。ちょっと、もし俺が子供やったら見たくないけどな。 あと何があれ家家全部見たっけあ、家全部見たあと彼か彼残ってたよな。あとは、あれ全部聞いたってことは他のキーワードがあるってこと住んでいますか違う。え、なんやろ彼を見たしいつも原因 あ原因か3つある学校経済体あ学校聞きたいなちょっと学校聞いてみようかその少年は学校を辞めたのか追い出されたのかいいえ成績は悪くないとそうですえ学校行ってんのじゃんただちょっと休んでるだけで詳しいことはか私も分かりませんよく宿題を手伝ってくれましたあ結構賢いな、ね 見えないからつら、えー、かったけど彼の説明はすごく分かりやすかったですおお賢いみたいなじゃあじゃあ他のやつ経済これもな結構シビアかもしれへんな経済的な原因で学校に行けなかったとか、えー、家はそんなに貧しくなかったと思いますおー大きな書斎があったからなるほど えー、じゃあ経済的な原因じゃなさそうだえー、なんやろやっぱ体やんな絶対体が原因やと思うわあーこういう系俺弱いねんなすぐ泣いてしまう体が悪かったとか学校に行けなくて家で治療を受けてたり最初は私もそう思いました、えー、彼の両親に聞いたら病気じゃ病気じゃないのえー、じゃあ何でかへんただただ風邪ひきやすい体質 なんかよくある学校ですぐお腹痛くなる人とかそういう人<笑>その、お、感動した、来た。うわあ続き気になるなこれ。めっちゃ続き気になる、ね。えぇ、ー、これからどうなっていくんやろ ?OK、これでクリアかな ?OK、OK、クリアしました。すごい、もう30分や。あ、ちょっと、もう終わろか、じゃあ、パート1。じゃあ、パート1終わってきます。 えっ、ー、と、じゃあ次パート2を上げていきたいと思います。それでは、えー、終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。